起立気をつけヘイブはい、太郎ですということでね ね、髪が伸びすぎてねおちんちんとか言われるんだけど気にしないでもらえますかはいということでね今回はですね1個前の動画でダーマペンで施術してる動画をあげたと思うんですけどそのダーマペンのねニキビの治療する前に毎回肌分析ってものをやってるんですけど、まあ、肌分析今回の結果をちょっとね10月編9月編か9月編として紹介したいと思いますまず1枚目 皮膚敏感性ってところで赤みがねずっと一番マックスだったんですけど1個ね下がりましたおめでとうございます緑になればなるほどいいっていう感じなんですけどでも1個でもね上がっただけすごく嬉しいですで皮膚タイプなんですけど前回はね1個前は普通肌に近かったんですけど今回ねちょっと あの、朝急いでて洗顔をし忘れてしまったため、あの、化粧水とかも 塗, 塗ってなくて、行ったため、ちょっと油っぽくて、オイリー肌に若干近づいておりました。で、お肌の年齢なんですけれども、これがなんと、23歳ということで、まあ、今自分24なんで、1個下なんですけど、まあ、ね、前回測った時22歳で出てて、BM! でまあ老化とか皮膚トーンは、まあ、正常正常よりいいくらいって感じでうわめっちゃブスやんもうこんなの見せたくないわでこれがなんだこれが毛穴かまあ毛穴はまあ平均的な感じですこれガンビライテンねこれがシワかなシワの結果はまあ普通平均くらい平均くらいで未来にできるシワの予定としてはだいぶ平均よりいい未来のシワはね 今のシワはどうか分かんないけどで、こちら色素沈着色素沈着もまあ平均くらい測定平均悪いわけではないで赤みとブラウン肌における赤みとブラウンの結果はもうこれも普通普通真ん中中旬良くはないけど普通で皮膚の皮脂結果とポルフィリンポルフィリンっていうのがそのニキビの量でニキビができやすいものなんだけども えー、っと皮脂の皮脂はもう圧倒的に右頬の量がもう断トツに2倍以上ある平均の年齢平均の2倍以上ここの皮脂がめっちゃあったみたい で, でポルフィリンは鼻鼻のねポルフィリンが多かったから鼻ニキビできないできにくいように気をつけてくださいねっ て, って可愛い看護師さんに言われましたそしてあとなんだ皮膚トーン皮膚トーンに関してはまあホに年代とイコールくらいの平均 これも平均で目のクマはもう本当に完璧にないみたいなクマは本当にもう綺麗すぎますよもう涙袋どころでもクマどころでもないですよっていう感じですねはいでこれが何だ交際交際は肌の明るさ、まあ、僕基本的に白いって言われるんですけど肌の明るさはもう一番最強緑って感じでしたねはいということでこんな感じの僕のね肌年齢の結果になりましたまあねやっぱり なんかね、今光焚いてるからあれだけど光焚かなくてもね実際綺麗になってんだよねそもそも結構昔まあ中学時代とかにつぶした後だから結構深くなっちゃってるものはあるんだけどまあね結構薄くなってきたかなっていう感じですね個人的にはうん前髪薄い、うん、やっぱりねこうやってね自分に自信がついて自分に自信がつくことはとてもいいことだと思うので皆さんもねえっと肌とか人に見えるものはそのね 自分でできる限りのスキンケアをしたり病院に行くなりして綺麗に保てるように頑張りましょうでもねなんでか分かんないけどねアンチがでできるんですよ知識もないのにこういう美容の動画を上げるなってくるんですけども自分のやったことでどれだけ肌が綺麗になるかっていうその経過を示したりとかまあ自分が実験台になってやってるだけなので、まあ、別にアンチの方っていうか評価されたとしてもしょうがないなって思うんですけどその治療してさ 肌綺麗にななってないじゃんとかコメントするそのなんか腐った性格よりさなんかその「綺麗になろう太郎さんのおかげで私も綺麗になりたいと思いました」「太郎さんのおかげで私も頑張りたいと思いました」みたいなその純粋なコメント欄のが嬉しいわけよ「肌だ全然変わってないですね」とか「なんでそんな腐ったコメントすんの?」っていう感じなんではい、よかったらね別に見てる方皆さんに響くわけではないんですけれどもまあみんなでねまだ綺麗になれたらいいじゃんっていうことです。 はい、ということで、太郎でした。こんな感じで終わります。バイバイ。